こんばんはあ、配信してるのかなお待たせしましたー<笑>来ましたかみんなにも来てるかしらあ、来てる、チーム来たこんばんは私でーす、熊田ですお待たせしましたちょっとツイッターでもつぶやかせてくださいお待たせしました よいしょっと。<笑>こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。エええー、やさ、さほいさー。ラインライブ。スタートしました。お待たせ。はい。は<笑>つぶやかれてるのかな。 つぶやかれてないリンクが貼られてないのか違うじゃん貼っとこうえっ、ー、とあ、普通にこれあれしたあ、あ、あ、これをリンクをコピーにしてちょっとブツブツ気にしないでください<笑>貼りゃいいんだよしレストいいのかはいはい<笑>お待たせしましたトバタですということで 今日で LINE ライブ自体できるのが最後になってしまうんですけれども皆様いかがお過ごしでしょうかあコメントも来てるあ誰かからから LINE が来た誰だあうちの親や<笑>見てるーって<笑>さっきまでプリちゃんのライブあのバーチャルライブ見てるーって来たのに<笑>次「LINE ラ イ, ンイブ見てる?」って来た<笑>見ててーってこくとこ<笑>見ててー はいこんな感じでそうなんですよ3月31日で LINELIVE のサービスが終了しちゃうということで今日が LINELIVE で配信する最後となります<笑><ー><笑>みんなもうちの親に「イエイ見てる?」っつってる見てるよちょっと分かんないコメントありで見てるか知らんけどはいそんな感じで今日はあるんですよ一応ゲットしたトリプレットビートも持ってきましたし あとはなんか別にみんなで話すのもありかなって思いつつあでも一応今日の最後にあれです次の配信プラットフォームはあのー、皆様にお知らせさせていただきますのでぜひ最後まで見ていただけたらいいなって思いますちょっと今すごいすごい勝手にマネージャーの<笑>あの筆箱を勝手に取りカッターで私今開けようとしていますこれカッターだよねきっとイェーイ なんか最後だからさ、なんか特別なことしようかなと思ったんだけども、別に配信自体が終わるわけじゃないからさ、こんな特別なことせんでもいいかなと思って、いつも通りです。いつも通りのことして、次につなげられたらいいなって思ってます。よいしょっと。買ったんですよ。でも私の CP は多分入ってないのかな私一応 SV はストーリーをクリアしたんですけど、推しはペパくんです。ペパくんかわいい。 ペパ君キャワタンですよもうでもあのー、スター団のピン役もかわいいじゃないのってなってますストーリーあれ3つあってなんか全部いい話だなって思いました<笑>いい話だと思ってやりましたよペパ君あれなんだよなんか最近あったさなんか賞取ってたよねキャラクター賞みたいないい子なんですよあの子は<笑> とてもいいなですななんだっけなんとか賞みたいなとっすよねあユーザー投票で選ぶファミ通電撃ゲームアワード2022キャラクター部門ペパくんが取ってたんですよおめでとうペパくん<笑>もうみんなのコメントなんかハートを送ってくれてる人もいっぱいいるしコメントも早すぎてあんまりちゃんと読めておりませんが<笑>そうそんなペパくんは多分入ってないんです今回のトリプルトビートでも最近もゲームやったりとか あれもゲットしましたジュナイパーゲットしましまた最強レイドやってたジ ュ, ナイジュナイパーもゲットしましたうんちょっとね上すぎるとあのみんなのコメント読めないんでうちの顔が下に下がりますがよいしょ開けていきましょうかね今日は全部開けられるか分かんないのですが一応開けられるところまでえこれ何パック入ってんのなんかすげえ入ってんだけど何パック入ってんのこれ 分かかららず買ってるからさ、こういういの30パックも入ってるんだけどこれ<笑>そっか今までってなんか V スターダンジャルとかを買ってたからなんか 1, 枚1パックに10枚とか入ってたんだけどこれ5枚にね1ボックス30パックも入ってますなんか多いなと思ったのこうやって思ったら<笑>なんか多くない開け<笑>ていきますか2パックずつあでも最初は1パックずつ開けていこうハサミ持ってきてくれた今マネージャーが開け<笑>ていきます筒弁はね楽しんでやってますよ 楽しいそうだからあちょっと次の配信プラットフォームの一発目はもう日にちも決まっててやりたいことも私の中でかん個人的に決まってるんでそれもなんか発表できたらいいなと思います1拍目えいっあモナズだかわいい遅いかあかんでる枝枝かんでるねかわいいねなあ ん, んかあれかい なんかさワンちゃんとかもありますよね骨噛むみたいな歯強くするためにみたいな歯磨きみたいなしてんのかなかわいい続きましてこちらあかぬっカヌちゃーんちでカヌちゃん使ってるからゲットしましたよカヌちゃんかわいいね続きましてこちらあっイワンコワンコだよほらみんなお友達だよほら<笑>お友達だよみんなのイワンコ続きましてあムーマージこれね 使ったことはないけど綺麗系で結構なんか大量発生よくマップでしてる私はイメージがあるんで後で捕まえたいなと思ってます続きまして最後かなこちらあスーパーボールこういうねグッズ系はちょっとわかんないんですけれどもでも私最近ねデモンセンターオンラインでまた買い物をして なんかもうポケカを買いすぎて全部ファイリングしてるんですあのこのノーマルカードと言われるものから全て全部をファイリングしててだからなんかファイルがもう足りなくなってファイルを新しく買ったんですよ最近明日ぐらいに届くはずなんかずっと売り切れてたアルセウスの翡翠のなんかみんなが書かれてるファイルみたいなのがまたなんか再入荷してたのかなしててそのタイミングでなんかあれも買いました えっとこれじゃないこのメールではないどれだえっ、ー、とねなん か, かやってないのにさカードデッキ入れる<笑>デッキケース買いましたぬいぐるみデッキケースピカチュウ可愛かったんだもんだって出てくるか調べたら出てくると思うぬいぐるみデッキケースめっちゃ可愛いんだよまだ見てないけど<笑>ねオンラインショップで見てわっ愛い欲しい買うっつって買いましたあほら見てほらか <笑>これめっちゃ可愛いくないもこもこしてんのかなそのうち我が家に届きますこれがキャバターンと思って買いましたちょっとこのペースだと本当に今日は22時までに終わらせなきゃいけないっていうあの使命があるんですよあのミート t がそうこのためにね21時か22時に変えてくださってマジ感謝だから今日の配信は22時までに終わらせます続きましてこちらあメラルバ使ったことないよでもなんかすごい フィギュアみたいななな質感、イラストなのかな素敵ですね、続きましてこちらあっタマゲタケだってタマゲタケさゲームの中でちっちゃすぎてマジよく当たるんですが<笑>今作のポケモンはねなんか大きさもなんか忠実というかちっちゃいやつめっちゃちっちゃいしでかいやつすごいでかいのねかすごいよくよく当たりますこの子に続きましてあっカヌちゃんまた来たねカヌちゃん続きましてこちらあっ おど り, どりだーいいじゃん使ったことはないですがファイヤーバード感ありますよねこの<笑>勝手に言ってんだよこれ PCR でね勝手に言ってるからファイヤーバード感ないこのなんか赤と黒の感じかりんの衣装もこんなじゃなかった<笑>取り出し最後はいあエンニュートエンニュートのさ色違い欲しいんだよね今欲しいなーって思ってますなんかいいよね 前戻ってきました。なんかマネージャーのパソコンに勝手に<笑>、勝手に繋がっちゃって、携帯が一回あの、配信ドータルコータルみたいになりました。あ、エンニュート見ましたエンニュートです。戻ってきました気づいてますよただいま。なんかこれあの、マネージャーの携帯でやってるんですけど、マネージャーの携帯が、勝手にマネージャーのパソコンと<笑>、ブルートゥースかなわかんないけど、何か繋がっちゃって。 復活しましまたね。最後は A ニュートでしたさばい2パックずつぐらいのペースで開けていかないと終わらんただいまー<笑>このゆるさがねいいんですラインライブとかこう自由に配信できるよさなんでよしはい続きましてこちらあっジヘッドあれジヘッド使ったことないよお後ろにさ見えてるじゃん街が見えてますよこれ多分一番でかいな何してたっけ多分あれじゃない 学校がある街やない、ここジヘッドでしたかわ い, いですね頭が2つ続きましてあっウェルカム私ホゲーターを選んであのー、ネモちゃんはニャーフホン持ってったんでクワス系列の子たちはあんま見たことないんですよねこういう子なんだなんか今私バイオレットやってるんですけどもうスカーレットそのためだけに買おうかなって思ってます今<笑>続きましてあっバネブーだってかわいいねバネブー癒される あのマップにいると癒される<笑>可愛いいっていうのがカメラ機能を使って見てますよく続きましてこちらあボールタウンこれあれじゃないあのー「気まわり」とかをさなんか集めてこいみたいなジムチャレンジをさせられるところじゃないですか何さんだっけあのジムのなんかアバンギャルドってよく言う人<笑>イメージアバンギャルドっていう人 <笑>うちのママからも見れんてきてる<笑>今見れてるでしょ今見れてるでしょあコルサさんそう、コルサさん。コルサさんいいですよね。なんか、ヒーローセンターみたいな感じで出てくるのが好きです。最後こちら。あバンブーから進化したじゃん。ブーピックでした。使ったこと、てか出会った、出会いましたか私。出会えてるかしら。いきます。続きまして。はい。あカイデン。これ新しいポケモンですよね。なんか強い。なんか。 強いみたいなの聞いて育てようか悩みましたが育ててはいない子です。続きましてこちら、あ、ディグド！かわいいねー。ディグ第一時期使ってました。<笑>ディグ、あ、名前がすぐわかんなくなっちゃう。ディグ、なんだっけ。進化させて使ってました。ダグトリオだ。ダ グ, <笑> ダ, グダグトリオで使ってました。 続きまして、こちらあっデリバードこれさ な, なっぺなっぺさんみたいなあ、何て読むんだろうねなっぺ山でいいのかななっぺさんなのな っ, さんなっぺ山なっぺ山ちょっと読み方がわかんないですけどそこで出てきてくれてあっ出てきた出てきたと思ってあとなんかレールやってましたよねレ ー, ダースタルやってたんで持ってます続きましてこちらあっボスの指令だってちょっとこの人はどなたでしょうか<笑> どなたでしょうかちょっと分からない前も何かボスの知れてたな続きましてこちらあっレッスンスタジオこんなとこあんの<笑>こんなとこあるらしいですよあっ v w ブラックホワイトのボスなんだブラックホワイトってんんねえブラックホワイトさリメイクパかね私はリメイクを待ってるんですよブラックホワイトなんかストーリーめっちゃ面白いっていう話を聞いて ブラックホワイトのリメイク出ないかなーって。待ってます。今からね、d i n ステでやるのもまあいいんだけど、どちらかといえばやっぱスイッチでやりたいじゃん。<笑>だから、ブラックホワイトのリメイク出たらやるぞって思いながら、待ってます。続きまして、こちら。あ、豆バッター。これもちっちゃいのよね。よく当たります、豆バッター。当て、あ、あ、戦いになったっ。あ、また出ました。イワンコです。かわいいね。続きまして、あ、野党ーマあ、進化したよ。<笑>エンニュートに進化しちゃうよ。続きまして、あ、 やれユータンこれなんか別のカードでも別のなんかパックの時でもやれユータン出た気がするこいつもなんかマップにいてうってかいって思いながら避けて通ってます最後あルミナスエネルギーですって<笑>ルミナスエネルギーそうですあエ N 好きそうよく言われます N 好きそうってでもなんかみんなはやっぱりポケモンいやもう世代だからさしょうがないのよポケモンラブ もうさ私ほんとちっちゃい頃から変わってないよねずっとポケモン好きでポケモンのゲームやって大人になってもポケモンカード買ってポケモンのゲームしてただよ何も変わってない<笑>でもえ皆さんは何ソフトどれがいいですか私はやっぱりやっぱね長時間やって色違いとかもゲットしてキャラクターも好きになった剣んてがやっぱり好きなんですよあの好きキャラクターが好きだからキャラクター全然もうみんな好きだからけど子どもの頃やった思い出的にはやっぱルビサフが強いんですよね 面白かったなーって秘密棋士とかさ楽しかったなーって続きましてこちらあクワーストだーかわいいいや本当ほんと三家全員くれともう<笑>んで1体しか選んじゃダメなんて思いながらホゲータを選びました続きましてこちらあ可かわいいシシコだってかわいいねライオンちゃんかな可愛い若アチシポケモンだってかわいいもういるだけで癒しこうあれじゃないこう後ろの背景さ あの主人公のさ家実家じゃない<笑>わからんけど続きましてこちらあタイレーツこれ剣立てでも見ましたよタ隊ツビビるよね長すぎって思いながら<笑>あすごいみんなも思い出の書いてくれてるルビスタファだったりサンムーンだったりで昔のもやったことない人今やっても多分楽しいと思いますよリメイクとかも出てるのあるからよかったやってみてくださいルビスタファも楽しいです続きましてこちらあ 回転回転から進化して強いって聞いてさよく 海, に海の地下ビーチのとこにいるよねこいつなんか団体でいてうわっすごい熱っつって思いながら続きましてこちらジェットエネルギーこんな感じでしたそっかなんか5枚の一瞬で終わるね<笑>ちゃっちゃチちゃっちゃチ終わっていく私絶対にさなんかこうキラキラカードが入ってるわけじゃないからゃっちゃかちゃっちゃャ終わっていきますねでも私最近 あれなんですよ基礎ポイントとかをちゃんと言い方合ってる<笑>公式の言い方が分からなくて基礎ポイントっていう言い方でいいんですかなんか入るじゃん倒したら防御に入るとか特攻に入るとかああいうのもちゃんと考えながら育ててますよ最近なんか別にあのー、いろんな人とバトルするためにじゃないんですけどあれなんですよなんかレイドンもう強いやつだとそれやってないとなんか全然倒せなくて<笑>やってます<笑>でも あの色違いをゲットしてその子を育てるっていうんで元々のその子のその元々持ってるポイントはあんまりあるやんなんかさチャートチャートレートわかんないけどなんかあるじゃんなんか最高とか素晴らしいみたいなああいうのはもう色違いを優先してるんであんまりこだわってないんですけどその後はちゃんとやってますなんかあのお金がもったいないんでなんかさ薬みたいなのでこうあげれることもできるけど私はなんか。 なんかバンドみたいな、ベルトみたいな、持たせて、戦わせて、経験値とか入れながらやってますね。いきまして、こちら。あブイゼルイゼルちゃんいいですよね。イゼルちゃんは、あの、今作は、今作は、あ、言えてないかね。今作は、あの、仲間にしてないですけれども、アルセンスの時に色違いゲットして、手持ち、パーティーにいました。<笑>続きまして。ああうっウパーかわいいパルデンウパーかわいくない私、今、今一番狙っている色違いはこの子です。 色違いのパパルディアウ ー, パーが欲しくててて、あのー、<笑>頑張らななきゃってなってます色違いかわいいなんかね紫みたいな色なのよね確か続きましてこちらあまた出ましたメラルバちゃんメラルバちゃんどういう色違いなんだろうね続きましてこちらおカエンジシおおシシコからおお進化したすごいなんかちょっといいいいじゃん<笑> ちょっと話ずれますけど私最近ツイステッドワンダーランドでサバのくろう料が好きなんですよサバのくろう料っていうのはライオンキングが元になってる料でちょっとライオンキング感泣いちゃった今日そうちょっ と, ああ そ, ょっとそれもさ今日みんなにさちょっとさ話したいというか相談したいことがあってちょっとあとにしますねこれちょっとじゃあとりあえず15パック15パックずつ入ってたんで今日15パック開けますねあ残りの15パックはじゃ あ, あの、次のやつ<笑>次のやつで開けますいいアート アーートカードかな続きましてこちらあっモロバレルだこの子もよく当たるんですよねでもモロバレルの方がもうちょっとえでもあんま変わないよね大きさ何も聞かなかったことにしてくださいどうせあと で, ううで言うんだからあとで言うんだからすぐ行っちゃうんだからそういうの続きましてこちらあっバネブーちゃん可愛い い, いいですね続きましてこちらあにニャオ ホ可愛いよね手持ちには入れなかったけれども失敗したなって思いましたにゃほも育てたい要するに私はソフトを見つかわなきゃいけないってことなんですかねみんな育てたい続きましてこちらあっ雇う森さっきも出てきてくれましたね2枚目です続きましてこちらあ X レッグこ豆バッタちっちゃいけどさこいつ結構なんかスンってなんか厄い感は放ってるよねこいつマップにいる時。 強そう。強そうって感じてきましたね。続きましてこちら。あダグトリオを使ってたよ。地面タイプ。そう、地面、私地面タイプの子あんまりね育てられてなくて、だからどうゲットしようかなとか、ダグトリオのそう色違いゲットしようかなとか思いながら悩んでます。いろんなさ、レイドがさ、あるからさ なんか経験値あとか欲しくていろんなレイドにめちゃめちゃ参加したりあとはその今やってる限定レイドみたいな時にやっぱいろんなタイプの強い子を持ってた方が楽なんですよレイド友達ともやる時あるんだけど意外とね一人でねソロでやることの方が多いんでア<笑>ガブリアスもね悩みましたよでもなんかどっちかっていうと新しいポケモンを使いたいなと思って続きましてこちらあ<笑>またあたま たまげたけ、可愛 い, いね、このか。<笑>口。うん、たらこ唇みたいな感じ、福井市ってかわいですね。追加コンテンツは買いました。もう予約して、新しい制服と、あと翡翠ゾロアークももらいました。翡翠ゾロアーのさ、色違いが欲しいんだけどさ、翡翠ゾロアークは多分さ、卵からじゃないと。色違いが出なくて、卵の色違いは、あのポケモンホームとつなが、連携されてからにしようと思ってるんで。まだ、あの、悩んでます。 えね、こいつさマップにいるとさなんかさ落ちてるモンスターボールかと思ってさ突撃しよゃう時もたまにあるんですよね私間違えてうわーと思って<笑>ああアイテムが落ちてるかも落ちてるかもと思ってじゃあですよね続きましてこちらあモナズちゃんさっき言ったね進化できるねかわいいね続きましてあデリバードあもうかぶり出してきたよサクサクいきますおおおパルデアドオが出たよキラッキラやかわいいこいつの色違いを私今狙ってるっていうかわいいですねドオ、はい、ちゃんです EX って書いてある進化できるじゃんやったねキャワタン最後<笑>パルデアケンタロスだパルデアケンタロスはうちのファイエローちゃんを強くするためだけに一時期死ぬほどあの倒させていただいてた時期がございます<笑>めちゃめちゃ倒してた続きましてはいあシシコ可愛いねあ続きましてヤングース ヨガスも手持ち入れたことないんだよねミヨングガスノーマルタイプなのうつらきポケモンって書いてあるかわいい<笑>ミニリュ竜とかのさ<笑>ゾウに乗ってるよかわいいよできましたこちらあカヌちゃんよしよししたくなるねしよおぉボスの指令のなんかあジゃんとしたのが来たよわ<笑>からんのよブラックホワイトやってないからわかんないのよ やりまますすかリメイクを、ま、待ってます<笑>届けこの思い<笑>最後こちらスーパーエネルギー回収えっエネルギー回収されてこんなカードなんだね当たりなのこのボスの指令はそうなんだでも私がこのボスを知らないから当たりだと思えないのが悲しいですね<笑>ゲシス ゲ, ゲチスおじって書いてある<笑>大当たりなの<笑> やったー終わったった最後の最後で当たりが出ましたよまあ押しピは来たことがないんですけどねこの配信でいやこれからも私は買っていくから押しピが出ることを祈り続けて引いていきたいと思います続きましてこちらあっはいでちょっとかぶってるのはサクサクいきますねあっトロピウストロピウスいいよねてかあの全然まあ関係なくはないんだけど私ポケモンスナップのユあの何 新しいやつやったことなくてやろうかなって思ってます<笑>写真撮るの大好きだからさ今回もめちゃめちゃ写真を撮っていたのねゲームのやつをそしたら「ポケモンスナップ」YouTube で実況してる人の見て「えっ<笑>これやればいいんじゃん私」と思って<笑>トロピース確かいた気がするかわいいバナナついてるな5人かわいいね<笑>あポケモンスナップ楽しいって注意してる いや一生撮れるじゃんあの写真と思うやから配配信、配信ゲーム実況か実況動画かな実況動画見てました続きましてこちらあっ進化した中野ちゃんになったデカルちゃん来るかなデカラちゃんの色違いも欲しいなと思ってます今なんかね、まあ、ハンマーの色が違うのよなんかこのほんとこれどこが本体だか分かんないけどこの<笑>モンスター自体の色は確か変わらなくてこのねハンマーの色が違うんですよかわいいねよしこちらあっマスコーニャだって 進化したよ<笑>かわいいよねマスカーニャあんだけ尿が立つなって言われてたけど立ったけど可愛かったよね<笑>ええー、マスカーニャいいなーって思ったけどでもいいんですよ私は焦げ苗選んで悔いはない最後こちらあっヌーマージュでしたー<笑>あそうだよでかぬちゃんとかかぬちゃんとか中ぬちゃんが持ってるハンマーはなんかアーマーガーから作られてるみたいななんか書いてありましたよね図鑑に。 続きましてこちらはいあっイセルかわいいねブイセル顔がさもう動物ってかわ、ね、いいよねああ見てかわいいホゲータですあアホな顔してるの可愛いねね体当たりしかできないのかわいい ね, ねーもうどこ見てるんっていうとこ見ながらこうやって口開けて<笑>かわいいああホゲちゃん本当に なんで進化させたんだろうっていうぐらい可愛いでほげちゃんも色違いが欲しくてほげちゃんの色違いもフォームがあの連携されてから絶対にゲットしてやるって思いながら「ほげちゃんかわいいのよほげちゃんほげ縫い買ったのいいなほげ縫い買おうかな<笑>でもダメよ私最近あのー、話はずれますがあのー、ゴールデンカムイの 尾形と東京南部のハィギュア二体買っちまったらよ最近なんかもともと多分ゲームセンターの景品なんですけど私ゲームセンターがとてつもなく苦手なんでもうネットで買ってやるっつって買いましたなんか尾形がなんかこう膝抱えてなんか座ってるやつとへしきり長谷部がなんか<笑> カップラーメンとかのこう蓋を閉じておいてくれるみたいなやつを2体買っちゃいました<笑>飾ってます今家に<笑>続きましてこちらあバネブーちゃんだ犬いい か, かわいい系なんね今回は続きましてこちらあケンタロスこれあれだなんか今回のケンタロスってあれなんですよね水タイプがいたり炎炎というかなんか格闘がいたりとかいろんなタイプがなんかいるんですよね最後こちら<笑>でかグースなっかわいい何これの お前かわいいなヤングスから進化してな見てほら後ろ手でなんか立ってるみたいな顔して「<笑>おじいちゃんなん?」みたいな感<笑>じになっ て, てかわいい<笑>いいじゃないのもうねポケモンカードはねもうイラストを見るだけで癒されるっていうのは血の中が結構ポイントなんですよもうかわいいキャラクタもかわいいしモンサーもかわいいしモンスターもかわいいしもう本当に一緒やってられるよし 次のこちらですはいあいやあもう孫が来たよ<笑>孫来たよおじいちゃん孫が出てきたよ続きましてこちらあっクワッスかわいいねクワッスなあまあもうほんと顔かスカレット<笑>続きましてこちらあっニャローテニャローテ買うのえいいじゃん可いいじゃんもうじゃあニャホニャホトコンプリート かわいいろうっていいねなんかちょっとニャオハが大人になったみたいな感じがあっていいですね成長した感があってかわ い, いですね続きましてこちらああ木肌先生ですよ皆さんご覧あれかわいいよね木肌先生私なんか ストーリーとかはやってるから、あってはいるんですけど、なんか今作さ、やることがすごく多くてさ、なんか学校に主人公たちが変えてるんだけどさ、さ学校の先生たちのストーリーを、ほぼほぼね、やってなくて、先生たちのことあんまりわかんないんですよね。でもジニア先生は可愛いなっていうのはかるんですけど。だから、なんかあれさ、仲良くなれるんでしょう<笑>仲良くなりたーい先生たちと仲良くなりたーいだから、ちょっとそれも、今後。 楽しくやっていいきたいなそうあんまがね学校行ってないのよもう外に出て遊んじゃってんのよでしかもストーリーをちゃんとクリアする前にもうポケモンたちを育てまくっちゃってるから結構なんかレイドをするために急いでストーリーをクリアしちゃったんで結構もうね楽ちんでクリアしちゃったんですよもうパパパパパンみたいな感じでまあおじぴったの戦いは結構あのちゃんと堪能しましたよ<笑> 反応したんですけどもうレベルが上がりに上がりまくってるから結構すごいねもうサクサクサクって進めちゃったからだからね新しいそのスカーレット買おうかなと思ってるのはちゃんとそのジェムとかそのストーリーのレベルレベルと同じぐらいのレベルでもうちょっとなんか苦戦したいというかあれさ多分さバトルすればするほどさいろんなアニメーションのカットが入ってくるじゃん私はねあれを全部見れてない気がするんだよねそんんなのの嫌じゃん<笑>おしのさ あのさアニメーションは全部見たいじゃんだからそのためだけに使うと買おうかなって思ってます最後はいあハブネークです<笑>ハブネークどんな顔してんのだい大丈夫かお前僕すごい顔してるぞあでもよく見ると木はすごいねメロとか出してるよ可<笑>かわいいね続きましてああとね2パックありますで15パック開けましたでまだ30分ぐらいだはい続きましてこちらはい ししかわいいね続きましてあかのちゃんしてかぶりかぶり始めてきたよねあウェルカムいいやんかかのかわいい何か「やろう」ってだっけいやほ第二進化何か同じ感じだよねテイストがいいねあねクロスケートはね絶対かっこよくなるって思ってたからまあそうよねって思ってました続きましてこちらあっハヤト 誰だかわからないけどトレーナーが出ましたよ知ってる人は<笑>教えてくださいくんも。君をトくんは何に出てる人なんですかみんなのコメントまたあ最後だけいっちゃいますはい<笑>ダグドリキンンのジムレーをああ金銀やってたけど私だからポケモンは結構昔からやってるんですけどもうパンパンパン パ, パンって<笑>ポケモンかわいいだけでやってたんでもうキャラクターとかねわかんないんですよねだからもう もう本当に時間があるならば赤緑からちゃんとやり直したい<笑>ちゃんとやり直したいもうキャラクターとかストーリーとかをちゃんと満喫するぐらいにやり直したいえー、飛行タイプでも確かに色味的に飛行タイプな感じする<笑>ピジョンレベルフとか使ってくるの<笑>かわいいじゃんいいじゃんかわいいじゃんそうなの。 えみんなピジョンにやられまくったとか書いてあるちっちゃいからねゲームそのかもうただただ楽しんでるだけだからさよし一応15パック目こちらおっウルガモスウルガモスあれあるよねなんか未来の姿みたいなのなんだっけ鉄のなんじゃらみたいなのありますよねウルガモスちゃんが出ました進化したねメルメメメラ ル, メラルバから進化しましたね虫って感じなんですごい<笑>続きましてあっ ニャ ー, はっにゃーそんな草むらの中に花畑の中にいて似合うよ花があんたは花が似合うつきましあっいわんこかわいいねお猫と犬<笑>猫と犬が出てきた草猫ポケモンと子犬ポケモン猫と犬が出てきましたよつきましてこちらあボールタウン最後こちらカエンジシの普通のが来てくれましたで、ね、さっきなんか違ったもんねなんかゴージャスなやつが来ましたね ということで15パック開けてきましたねえでも全部開けるのもいいけどさえっ、ー、どうしよう全部開けるちょっとあでもさあと5パックぐらい開けるもうさ開けるとさ開けたくなっちゃうんだよ5パックぐらい開けよう<笑>開けたくなっちゃうの<笑>って言ってたぶん今日全部開けると思いますパッパパッパ紹介しながら<笑>よしよしよしよしはい続きましてこちらあっイレーすあ、かぶってるのはサクサクやっていけばきっと時間の上に収まるから ヘッド進化しましたね。はい。あ、ホゲータンまた来てくれ。お、なんかえ違くない？お、さっきとは違くない？違うよね。だって口開けてない。ああ、頑張って口閉じてんのね。でも多分ニビオゴとかにはすぐ開けちゃうだろうにキャブターン。ぼっとするだって。ぼっとしとぼっとしてていいよ。あっちが戦うから逆に。続きましてこちら。おー出てんね。<笑><笑>あしかもテラスタルしてるよ。 これあれじゃないフェアリーテラスタルじゃないこの感じ。すごいキラキラだで、デンデもね、手持ちに入れて使ったことないけど、なんか丸っこくて可愛いなと思って見てますよく。いいじゃないの。続きましてこちら。あ<笑>ブーピックですよ。え、いいじゃん。キラキラですよ。<笑>そうだよ。ホゲータちゃんのために私と戦えるから。私が守るのボーとしててって戦いますよ。 よし。続きまして。はい。あデリグだね。お世話になってます。あっ、中野ちゃん、かわいい。なんか、ポニーテールしてるみたいな感じで、かわいいですよね、中野ちゃん、デザインが。つきまして、あっ、雇森。なダークさがいいのよ。もう、黒っていうのかっこいいね。でも、色違いさ、なんか全然違う色じゃなかったっけ雇 う, う、あ、森。えんにゅうとさ、ケンタてのさ、オリーブさ、オリーブさだっけ あの、ローズ社長の秘書みたいな人が使ってんのよね確かいいのよーふんふんふんあそう野党森ね色違い見てください皆さん白なんですよもうもう素晴らしいこの色違いなんか色違いって本当に「どこが?」みたいなのもいるんですけどこんだけ色が違えばもう「好き!」ってなっちゃういいよねー デザインがめっちゃ好きか。まあ確かにデザインもおしゃれでかっこいいなと思うけど、このね、色の違う、このこんなに違うかっていうのがね、結構私の心にガってきてます。次こちら。おお進化した。進化した。メ<笑>ニューとに進化した。最後こちら。あっ、ケンタロス。いいよ。耳が違うんだね、ケンタロス。水色ですね。でも今回のね、すずるはね、色違い結構出やすいからいいと思いますよ。色違い。 やりゃ出るから。数時間やってりゃ出る。私まだスパイス使っている違い出したことはないんですけど。出ます。大量発生とか出ます。あっあれなんかさ、これもまたなんか、さっきこれだったさっきの違うじゃん。え、ちょっと待って待って待って待って。さっき、違う。あれんどれだちょっともうあの、パッパパッパ置いてってるなんかさっきと同じ違うよね。あ、違うよね、ほら。ほら かわい可愛い口開けてる可愛いい今日たんですわはい紹介していきますはいあ幕の下あ私 SV で初めて色違いゲットしたのは幕の下なんですよこの幕の下はただただ冒険してたら出てきたんですよ幕の下の色違いが確かこの手の部分かの色が違くてなんかちゃうくないて思ってみたら違ったんですよこれ狙ってて出た色違いじゃなくて たまたま偶然遭遇した幕の下がね初めての色違いでしたあデリバード未来の姿のデリバードも可愛いですなんかロボット感があって好きですあっえっでボスの指令がめちゃめちゃ出るんですけど ね, <笑>ねえ揃ったんじゃない今回のボスの指令全タイプシャーやってながらもうやれってことやれってことな<笑>ボスのし。わ<笑>かったよやるよ ブラックアウトやれいいんだろもう<笑>。やれよ、そしたら、私はこのゲイチスって人に好かれてんの。逆についてやるよじゃあ、あ最後は危ない役でした。そんなことある。<笑>とどこだっけ。そんなそんなさ、そんなことあります。どれだ、どこだっけな。そんな揃い方しない<笑>。 ねえこういうもうさあ違うじゃん嬉しいよゲイチスが来てくれるのもめっちゃ嬉しいただ私はゲイチスのことを全然知らないもう今日初めましてなんだからさ初めましてだからめっちゃ顔見せに来てくれたってことじゃ な, なんで木花さんはさ全く出てきてくれないの<笑>なんでなんでよいいよもうまあお支配しちゃうぞ<笑>誰にも届かんのこの声お支配しちゃうぞほんとに 顔見せに来てくれたんだよね、きっと。あの、一人称が僕なんだか、俺なんだか、わしなんだか、私なんだかわかんないけど、はじめましてということで<笑>、いっぱい、あの<笑>、僕の表情見てくださいっていうことで、いっぱい顔見せに来てくれたんだね。ありがとう、ゲイチス。今日家帰ったら調べよ、ゲイチスのこと。ちゃんと、ゲイチスについて詳しい人間になってやるよ。いいよ。 <笑>確かにもう芸術おちの人からしたらさこんな出すのさうしいほらなんかいっぱい出たほらもう芸術祭りです今日はほら<笑>こんな芸術がいっぱい出ると思わなかったはい<笑>こんなに芸術出ちゃうなんておしましです今日からじゃあなかなか悪いやつやででも私どっちかっていうとあの主人公チームよりも悪者の方が好きなんで 悪者は結構ライバルとか敵とかを好きになるタイプなんで意外と好きになっちゃうかもどういう人なんだろうゲーチス調べよう。でモントみたいなの着てるなんかでもチェスみたいなのしてるねええちょっと俺ちょっとブラックホワイトあるときに別の目で見ちゃうよ<笑><笑>あっ会いに来てくれたゲーチスだと別の目で見ちゃうよはいあと2パック いきます。はい。あ、にゃんこのにゃんほ、なんかちょっと違うか鼻の中にいないにゃん草も可愛いよ。可愛いねにゃんあ、こっち見てるね。可愛いねにゃんほ。きました。こちら。あ、ものず、あ、かみかみしてるね。歯磨いてるのかな。可愛いね。はい、続きましてこちら。あ、メラルバ。なんかメラルバとかものずは別のパターンがないのかな。続きましてこちら。あ、どうぞ。可愛い<笑>。口めちゃめちゃ大きく開けて。可愛い。なんか。えー 木の実上げたそののいいてる口の中に可愛いですね最後こちらあっ木原先生だ木原先生可愛いでも先生たちもっと仲良くなったらいろんなストーリー読めるのかな結構今回多いじゃないですかキャラクターがだからねなんか分散してる感ありますよねキャラクターが多いから人気が先生たちともっと仲良くなったらいろんな先生たちのストーリーが見れたらもっと余計楽しくなるのかなと思いますねはいいあクス水の中可愛いね よく髪直してるね。たまげたけですよ。可<笑>愛 い, い。続きまして。チケット。可<笑>愛 い, いも。よだれ垂らしながら木の実歩いてもう、う本当、ほな子なんですよ、うちの子は。可<笑>愛 い, い。食べ物にしか目がないね、可愛 い, いね、もうそんなに木の実なんか、何個でもあげちゃうよ。何個でも買っちゃう。もう何でも買い与えちゃう。続きまして。 カエンジ氏。<笑>可愛い同じ炎ポケモンなのにさ、見てよ、このさ。こう、凛々しい感じとさ、こう、ちょっとアホな感じ。もう、そのね、バランスがいいですよね。いろんなタイプの、こう、授業と教給を満たしてくれるポケモン、素晴らしい。最後、あ、はクラベル先生、しかもこれ、あれじゃないスカーレットボイおぉ、もう、スカーレットの方の、オレンジアカデミーのクラベル先生じゃないもう、スカーレットを帰ってこと私におぉ<笑> 比べる校長ももいいんですよ、う。結構好きだよ最初なんか「わあ絶対この人嫌な人だよ」って思ってたけどね全然いい人ずっとずっといい人だしお茶目だし可愛 い, いしえこれさ校長先生ともさ仲良くなれるなんか親密度とか上げられるのえそんなそんなのもうあれじゃん攻略芸じゃんそんなの<笑> 乙女系ギャルゲーに続いちゃうよそんなのなれるのくそプラベル先生かわいいよねおちゃめでさ走り方もかわいいよねなんか<笑>かわいいかも。はいあと5パックも開けようとしますサクサク開けていこう校長校長かわいいのよえっあのヴァイオレットの方のグレープアカデミーの校長いないのかな開けていきましょうあっかわいい歌待っててね色違いゲットするから 続きましておっ、ムーマだか、このムーマ美獣良くないですか見てください皆さん可愛 い, いよムーマはね多分いつも美獣がいいんですけど可愛くないえ可愛 い, い夜泣きポケモンだってあんたが泣いたらいつでも起こすよもう起きてもうよしよしするよ真夜中人を驚かせては怖がる心を集め自分のエネルギーにしてるポケモンだってキャワタンですねもういつでもよしよしします続きましてあ、イワンコ可愛いね 小さい頃はよく夏くだって、あ、まちっちゃい頃から育てましょうってことなんですね。続きまして、こちら、あ、デカルちゃん。いいね。これ別じゃない、さっきとなんか絵柄違う気がするな、気のせい?。違ういっぱい見てるか、ら忘れちゃったせい。はい、最後、<笑>あ、パルデアケンタルス揃ったんじゃない?。炎と水と格闘で。揃えましたね、多分。よし。いい子らしいと続きまして。 ら し, してるかわいいえその泥どこから出てきた自分で出したのかなかわいいね全然泥なんかないのにね近くにね続きましてあウェルカムですよいいねこのこんなちっちゃかった子こうやって成長していくっていうのを見るのがねご三家はいいですから続きましてあシシコかわいいね<笑>かわいいね続きましてあいっぱい出たおおほーウェーニバルウェルカムから進化したこれなんか よく踊ってるって聞きました<笑>よく踊ってるっててる聞いた<笑>友達はなんかクワスをあの一番最初に笑選んでて「よく踊るんだこの子」って言ってました「よく踊ってんだベーニバル」最後ロールタウンですねよくサンバしてるってその子は言ってましたよしあと3パックでやめるかえー、でも全部開けたくなっちゃうじゃん もう全部開けるサクサク。だってさ、いいカードとかさ、もうみんなと喋りたいカードがさ、お家とかでさ、当たったらさ、う、え、ぇーんってなるの。もうその場でさ、もう配信してやろうかなぐらい。ぇ<笑>ーってなっちゃうのよ。もうサクサクやっていきますね。サクサクやっていくって、もうと30分ぐらい前からずっと言ってるよね。<笑>確かにラウドボーン来てほしい。あ、豆バッタ。お、ちょっと絵柄が違う。ちょっと跳ねるだって。かわいい。ちょっと跳ねるらしいですよ。あ、 これ海の中にいるのかなかわい い, いましたあっ隊列母がもうそんな顔文字みたいな顔しないであパルデオケントロスさっきも出ましたね今回揃ってますよあそしてレッスンスタジオサクサクいきますよいしょっと続けましてこれだよねきっと出てないのはいあほホゲータかわいいいいんだよラウドボーン来てくれていいんだよバネブですね あっヤミラミだヤミラミも使ったことないや宝石掘り出して食べてるらしいよヤミラミって暗い洞窟に住みかを作り鋭い爪を使って宝石掘り出して食べて金がかかってるねその体は<笑>いくらだいその体最後はルミナスエネルギーですってエネルギーとかもちゃんと私全部全部ファイリングしてるんですよもうファイル持ってきて見せてあげたいぐらい激重だけどね<笑>紙って重いんだよね 海鰻が出ました。イラスキで飛んでる。海の中？もう外の？え？海の中っぽくないなか。海に飛び込み獲物を関連させて捉える。海の声。あ、タラピウスですね。来ました。あ、コインキング。跳ねてる。跳ね上手。お前が跳ねることをすべて褒めてやるよ。上手だね。ってよし。はい。お、おあ。う、すごい。ムーマージ。なんかこういう本の表紙みたいなムーマージが来ましたよ。 アーートカードですね最後、はい、<笑>おじいちゃん癒してくれるじゃんおじいちゃんいいよね獣のカードはさそのさモンスターとかさキャラクターとかによってさ絵柄のテイストが違ったりとかさアートカードみたいにこうやって綺麗なカードとかも入ってるからねもうあの本当何してるのって思われると思うんですけど眺めてるだけでいいんです私はっていうぐらいですはいあっあったーいい、ね、あトロピウスいいじゃないですか あ<笑>おじちゃん孫が来たよあやれ言うたで最後はフローゼンわかぶり出してるまあでもそうだよね全73種でさそれはかぶるかだって1枚あ一1パックに5枚入っててさ30パックあるでしょうわ家帰ったらこの150枚私は整理しなきゃいけない頑張りますはいあかわいい褒めた口開けてねあやろうて ねえあっかわいい、ね、<笑>コイキングコーも色違いなゲットしたいなと思ってますはい大偉伝と最後はあ<笑>校長よく会いに来てくれますね校長今回はあれなのかなオレンジアカデミーの校長しか入ってないのかな頑張ります生<笑>理はいつもねあの大好きな匿名ラジオを聴きながら整理してますよなんかラジオっていいんだよねなんかさ ゲーム実況とかさ普通のさその動画とかはさ見てないとだけどさラジオってずっと耳で聞いてればいいだけだからいいんですよねはいあニャンハンかわいいね あ, も う, いあもう可愛い系できてる V ゼルあムーマか可愛い系かあサザンドラ進化したよジヘッドからサザンドラもなんか未来の姿みたいのありますよねへえー 破壊のことしか考えてないらしいよ。知性は高いけどって書いてあります。最後。<笑>ジェットエネルギーすごいね。飛んでるよもう。あと2つかな ?2 つこれあこれ何これさ、見たみんなで見たやつみんなで見たやつかなあ、みんなで見たやつか。よし、あと2パックです。よいしょ、はいなっ、クワスあちょっと違うクワス と休んでるクワスが来ましたよかわいい腰掛けちゃって続きましてああえ腰掛けシリーズ幕の下も腰掛けてる<笑>今回腰掛けシリーズなんかねあああ<笑>と思ったらいいねあのもう<笑>もう食欲に素直なあちげたくん来てくれましたはいあふった の中でほとんど顔写ってないけどそんなに可愛いずるいですね可愛 い, いアートカードでしたそしてラグドリオでしたね最後ですもうでも十分満足してんだけど<笑>アートレアいいよね今回のアートレア何種類あるのかな書いてないけどよし最後あニャオハですかい花鼻に包まれちゃってあ中野ちゃん可愛いい系ですか今回も<笑>全然違った ウルガマスいいじゃないですか使ったことはないけど強いのかなウルガモスってわっスーパーボール最後はこちらでしたパンあっ<笑>バレルいいねキノコポケモンへえー、浴びた部分から吹き出す毒の帽子に注意あじゃあキノコの帽子使えるのかな危ない帽子って書いてある浴びた部分からモロバレルの傘にいたキノコが入へえーえー、じゃああいめちゃめちゃキノコ優いですね<笑>ということで 開封ししてきまたいい感じにパパとか封してきました私はこの150枚を家に帰って整理したいと思います頑張れ私<笑>でもそのなんかカード入れる家のファイルとかはもうとんでもない量を家にストップしてあるんで全然大丈夫です<笑>すごいまとめ買いするんでああいうのよしということでちょっとねみんなにねあの他にちょっと相談したいことがあってあの私ちょっと前に多分 あの課金していいかみたいなのを聞いたツイートがあると思うんですけどガチャを課金していいかみたいなそうあれはあのもう分かってる人もいっぱいいると思うんだけどあれツイステッド・ワンダーランドのねガチャの課金の話なんですよあれでなんかツイステッド・ワンダーランドの今ね祝3周年なんですけどその3周年記念でなんか150回その対応してるガチャを回すとなんかコイン150枚集めるとなんか1枚その 自分ののの好きなカード復刻カーードド復刻っていうのその昔やってたイベントの復刻カードをなんか1枚交換できるみたいなのがあったんですよでわあおしがおるから復刻カード欲しいと思って私は課金をしたんですけれども課金したね復刻カードのキーが今1本ね私のねゲームの手元の中にあるわけですよただねすごく悩んでて今2択<笑><く>なの2 <笑>択なの聞いて2択なの悩んでんだよ どっちと交換しようって<笑>あーうーどっちと交換しようって<笑>、えー、悩んでるのがですねこちらあのうちのおしピアズール君の復刻のビーンズかもっていうイベントの復刻カードとあと最近ねもうねあのサバナクロウ量が好きすぎて<笑>サバナクロウ の, <笑>あのレオナラギージャックの カードを集もうってなーくんも SSR を持ってるしジャックくんも SSR を持ってるからあのレ、ー、オ、ね、ナさんの SSR どっちと交換しようっていうのを死ぬほど悩んでてこれじゃあだったら両方交換できるように今から確認すればいいじゃんっていう人もいるかもしれないんですけれども今はもうそのこの復刻限定 SSR と交換できるキーと交換できるコインが付いてるガチャがもう終わってんですよ だから、私はこの1枚のキーでああどっちにしようと思って<笑>なんでんのどうしたらいいと思う<笑>もうどう助けてみんな私には決められんこんなのどっちがいいと思 う, う悩んでんのよー悩んでんのよーってかほんと聞いてほしい私はさ小さい頃からさこうポケモンにさ心を奪われてるけどさ私はさ中学生ぐらいから一生さこの トボソやな先生に心を奪われてんのね<笑>ずっと<笑>あのトボソやな先生っていうのはあのこの「ツイセットワンダーランドのなんか」の原則というかキャラクターデザインとか結構その主となって動いてる漫画家さんで<笑>黒羊をね描いてるね先生なんだけど私は中学生の頃から黒羊が大好きなのねもう一生トボソ先生に私は心を奪われ<笑>一生<緒笑>でもめちゃめちゃ絵が綺麗 い, いのなのトボソ先生の絵ってなあと思って。 え黒執事も読んんだことない人面白いかんでくださいでもあの「黒羊」もいいんですけどこれちょっと変な変なものと取りますけど戸郷先生が出してる1巻しかない漫画があるんですよあれも読んでほしいめちゃめちゃ面白いから1巻で終わるただねきっとあの男性よりも女性の方が好きだろうなっていうような感じなんだけど普通に面白いから読んでほしい何だっけなあこうラ ス, トラストブラスター」っていう漫画めっちゃ面白い一、ね、巻で終わります 一一巻巻でで終わるからお願い一巻だけ読んで<笑>そうなのよね多分先生のねイラストに私は一生一生<笑>いい意味で狂わされ続けてる<笑>一生えねえどっちがいいと思う<笑>レオナさん感するかそれかやめてくれよもう本当に今からでも課金させてくれよ悩みながら大人<笑>なのよ一人だけなんて選べないよ本当に でもこういうこと言うと誰でも大好きなんだって言われるけど違うの私はね好きなキャラクターだけが好きなんですよ誰でもいいわけではない好きなキャラクター好きなのなんでみんなそんなレオナさんを押してくれるのアズールもいいいい子じゃんでもそうなんだよねアズールのね SSR はね結構持ってんだよねえー、っとリアリティで見たらいいのか結構あんの、ね、よ結構持ってるやつし<笑> SSR センサーラー3枚持ってんだよねでラギーも3枚持っててジャックは1枚しか持ってないからめっちレオナさんのねセンサー持ってないからレオナさんの方がいいのかなと思いつつでもビーンものアズかもなルかっこいいじゃん<笑>もう決めらんないうん<笑>ええええ悩んでるあならレオナそうだよねそうなんだよね あとす ご, いすごい今から個人的な話をしますよ個人的にイラスト的に多分ねレオナさんのイラストの方がなんかもう美しい系なのよ、ね、美しいっていう感じだからイラストの感じでどっちが好きかって言われたらレオナさんのキャラクター の, その書いてあるイラストの雰囲気はすごく好きなんだけど、うん、なんかもう神々しいみたいな<笑>なんだけどうーんでもこのザ・ビーズ・カブの衣装着てるアズールかっこいいなもんしょうがないじゃんか っ, っていうふうな。 気持ちになっててみんなに聞こうと思ってるんですけれども<笑>でもこれあれなんだよね覚醒させたらまたイラストが変わるんだけどさ覚醒させたイラストは見たくないのよ見てから決めようと思ったんだけどそれは未来の自分の楽しみとして撮っておきたいのだからそれはちょっと違うからレオナさんにしようかなそうだよねアズールはソ枚持ってるもんねレオナさんにします31日までなのよだから今日交換しなきゃと思って交換 する。した。うちに来てくれた。あ、はあ、プレゼントボックスに入ってる。受け取り、あ、ちょっと、声こきたい。ファッションショー、ね。はあ、もう素晴らしいですね。鮮量は高いぜ。覚悟しておけよ。もうイラストかと、もうイラストとんでもなく綺麗じゃねえか、本当。最強か、スクショしとこよし。 なんでこの俺が妖精の悪いことなんてしなきゃなんねんなさっさと終わらせ過疎っていいよね素晴らしいはいということですいません<笑>あちょっと授業受けさせてとこうまってる LP とかは も, もったいない授業受けさせてとこうはいということで<笑>あすごい生産生産誰なんだろう私は小池いうゲームしてると生産のことは気にせずやってるから ななんすよんかよくキャラクターとか好きって言うと「あじゃああの声さんもやってるかかこのキャラも好きなんですか?」ってよく言われるんだけど今、まあ、声優さんで見てないから<笑>キャラクターとして見てるからあんまり興味ないですよねみんなの方が知ってそう<笑>みんながみんなが言ってくれてるみんなから聞いてくださいということでやってまいりましたがあだダメだよこれからお知らせすんだから<笑>ダメだゲームしてちゃダメだはいということで「NINIVE」いかがでしたでしょうか こんな感じで。この、ラストにあったライン e 内部のアーカイブは多分、31日のこのサービス終了するまでは残ってると思うので、好きに見ていただきつつ。なんか見たい、見たいアーカイブあります多分全部残ってるよね。なんか見たいアーカイブあったら、31日までだったら、いいよ。<笑><笑><笑>何見たいみんな。何があったか忘れてるか。<笑>何があったゲームしてたり、ポケモンカードをやってたり。 全部全部はちょっともったいないからやめましょう1つ1つにしよう1つ何がいいあーなんかねいっぱいあるんだよあっけてやってたり課金してるの見たりあアルセンスもやってるねあ<笑>あのお誕生日のやつもあるあ<笑>そうだデュラララのく時に課金したわ私<笑><笑> たで昔のものの方がいいのかな開封したり喋ったりああね木花さんのために着替えてねすぐあのー、着替えさせられたやつね<笑>じゃあ一番最初のそのデラララに課金したバースデーカウント配信にしますじゃあこれは後でアーカイブとして見れるものにしておきますので見たい方はぜひ見てみてください<笑>ということで やってままいいりしししたがいかがでしたががかかででょうかもう2年ぐらい23年やってたのかな23年やってた LINELIVE なんかこんな感じでゆるっと毎回配信しているんですけれどもみんなはどうでしたか楽しかったですかね私は結構好き勝手やらせてもらってたんで<笑>楽しかったですけれどもまあこういうね配信 LINELIVE での配信は終わりますが<笑>次の配信元決まりましたよえー、発表したいと思います別にそんなもったいぶってすることじゃないから えっとですね、きっとみんなが一番見やすいであろう、YouTube で<笑>配信することに決まりました。それに伴いまして、YouTube のチャンネルを作りました。<笑>ただ一つはみんなに伝えておくのは、あの、YouTube ができたらじゃあ動画を投稿してくれるんだっていうのは大間違いです。<笑>動画を投稿する気は今のとこなくて、あのー、 今のところは生配信用で使っていけたらいいなと思ってるんで今後は多分 YouTube で配信していくので今ツイートしますねあ今じゃなくていいか<笑>あもう見終わってからでいいか YouTube で配信していくと思うのであでも今見たらみんなチャンネル登録してくれるチャンネル登録してくれるんだったら今つぶやこうなんてつぶやけばいい ?4 月あ四4月から ななんて<笑>好きか好き好きかってやる配信は YouTube で行うことに決まりましたチャンネル登録よろしくお願いします 今のところ、ま配信用のチャンネルです。ま待って、URL、ツイートするから、お知らせ、リツイートしろって書いとこ<笑>うん、<笑>リツイートしろ拡、拡散してくださいまし。<笑> はいツイートはいしましたこれをうは固定にしとけばいいんだよね固定にする固定したはいツイートしましたチャンネル登録しといてくれたらありがたいと思いますおいおいもう11人もしてるみんな早すぎ<笑>でも今まで通りこの LINE 自体は終わらないので公式 LINE はまたその配信とかするときは公式 LINE からもお知らせするし あのツイッターでもお知らせすると思うんでぜひ見ていただけたらいいなって思いつつまあでも別にぜなんだろうやることこれと変わんないんで基本的に<笑>なんか他にもいろんなプラットフォームあったと思うんですけどなんかわざわざそれのためにねアプリ入れたりとかログインとかなんか登録しなきゃいけないっていうのはきっとみんなめんどくさいだろうなと思ってだって自分がいな立場だったらめんどくさいもんそれのために。 なんか登録するなと思ってで多分みんなが一番親しみやすかったりとか使いやすかったりとかするのは YouTube かなと思って YouTube にさせてもらいました<笑>あチャンネル登録してくれたそう画面はねもしかしたら横画面になっちゃうかもしれないんですけれどもアーカイブも残していけたらいいなって思ってるんでよかったら是非見てみてくださいそしてそう私はね次回やりたいことがあってもう次回もやりに行ってとか決まってるんですよ<笑> あと2分ぐらいしかないけど、告知できるかな。次回は一応今のとこ、いいよね、もう言って、うん。今のところは4月の5日の19時からやる予定で、あの、勝手に、これマネージ知らないけど、私が今勝手にやりたいなって思ってるのは、あの、ポケモンスカーレット・バイオレットの私の図鑑埋めをみんなに手伝ってもらうために、ワンボックス分みんなと<笑>ポケモンを交換するっていう<笑>配信をできたらいいなって思ってます。意外と、なんか、 レイドをよくやるんでレイドのポケモンがめっちゃボックスにあるんですよなんでなんか強いポケモン欲しいとかは分かんないけど強いポケモンあげられるか分かんないけどみんなとポケモン交換できたらいいなと思ってで私の図鑑埋めにみんなに手伝ってもらうっていうでその図鑑埋めもなんかこのポケモンがないからみんな交換してくださーいっていうよりかはみんなが勝手に私がこれ持ってないだろうって想像してあの勝手にくださいだから別に強くても弱くても何でもいいです<笑>で文持ちには入れないだろうし ただ、なんか、みんなとそういう、楽しいことができたらいいなって思ってるんで、一発目の YouTube は4月5日、19時からみんなとポケモン交換、まあ、ワンボックス分ぐらいできたらいいなって思ってるんで、よかったらぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします<笑>。ということで、こんな感じで終了しましたが、いかがでしたでしょうかあ、だからそう、全然進めてないくてもいいんですよ。だって、私、その初期で、 ね、まだゲットしないポケモンとかもいるかもしれないけどなんから強いポケモン欲しいとかレアなポケモン欲しいっていうのはないですそれ自分でゲットするんで好き勝手<笑>交換にしてくれたらいいなって思ってるぐらいなんでなんか気が向いた方はぜひ見ていただいて交換も参加していただけたらいいなと思うのでよろしくお願いしますということで LINELIVE 約2年ぐらいありがとうございました以上久保田美依でしたバイバーイ切りますバイバイ